佐藤健が井上真央に、熱い視線、撮影の合間も溢れる彼氏感に、劇中じゃなくてもお似合いの声、100万回、言えばよかった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。井上真央が主演を務める金曜ドラマ、100万回、言えばよかった。毎週金曜夜10時から10時54分。 TBS 系の公式インスターグラムが2月17日に更新。井上と佐藤健のオフショットが公開され、反響を呼んでいる。撮影の合間とは思えない。井上も佐藤健のツーショットを披露。同ドラマは、運命だと思った相手を突然失った主人公、相馬ゆい。井上とゆいの恋人で不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男、鳥野直樹、佐藤。 なぜか直樹が見えてしまうために、二人の運命に寄り添わざるを得ない刑事ウォズミ譲り、松山健一を中心に描く、切なくて温かい、ファンタジーラブストーリー。ドラマ公式インスタグラムでは、彼氏が見つめる先は、もちろん、うちの姫という言葉とともに、佐藤が井上を見る、見る様子を収めたショットを投稿。さらに、つい先日のロケでの一コマ、撮影のカットがかかり、一息つく姫に向ける。 彼氏のなんとも熱い視線という説明が添えられている。撮影の合間に撮影されたこの2ショットにファンからは、お似合いすぎる。劇中じゃなくてもお似合いでいい雰囲気。真央ちゃんまつげ長い。ゆいと直おの幸せショット嬉しいなどの声が多く寄せられた。コメント。佐藤健さん、以前、ラブストーリーの相手を、好きにならないと芝居はできないと言ってました。井上真央さんのことも、そんな気持ちで望んでいると、思います。 それにしても、この二人、どことなく顔が似て、とてもお似合いだと思います。この写真見たけど、佐藤さんの目線井上さんじゃないよ。黒目の方向違うじゃん。公式さんが事実ねじ曲げちゃダメでしょ。せっかくドラマでも素敵な二人なのに、こういうことされるとしらけちゃう。なんかこれわかる。王様のブランチ見た時にちょっと思った。佐藤健九があれ真央ちゃん見る目がもう好きって感じじゃんと思ってた。 それ見て良いドラマになりそうな予感したよ。佐藤健さんは昔から共演者キラーでしたね。最近綾瀬はるかさんとの結婚話が出てませんでしたか健くんみたいに素敵な俳優さんと共演したら好きになってしまいそう。